説からを使ってです、ねえー、とこのスライドにありますように R を 999,999、えー、,999 分の 285,714 であるということを関係値を導いて、まあ、そこからえと7分の2という計算結果を得ていましたでしかしながら、まあ、これまでの方法です と,、えー、と分母の値 t がです、ね、例えばその SSM という値で抑えられるときに、まあ、循環節の 長さ、えー、と十進だったら受信の桁数がですね、だいたいその m の大きさになるということなんですね。で、例えば今ここではその、えっと、元々の有理数の分母の大きさが7なんですけれども、そうすると、えー、この方法で教えていることはその循環節を計算しようとした時のその桁数がですね、だいたいが六桁ぐらいになると。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 今与えられた有理数が、あの、z イコール t 分の s という形であるとします。で、ここで、えっと、s と t の代償関係は、まあ、s よりも t の方が、あの、大きくて、で、あと、えっと、まあ、s と t 両方もとも、あの、0以上であるものとします。そして、まあ、t は、えっと、ラージ m という整数よりも小さいものとします。で、それからもう一つ仮定としまして、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 としたこの有理数を介してこのアルゴリズムのの計算を終えますでこのアルゴリズムによる計算の正当性はテキストにあります定理 4.83 に示されています。えー、定理 4.83 をご紹介しますとこのデソナルリコンストラクションのアルゴリズムの出力 t' 分の s' は与えられた小数表記 b が表す まあユーリ Z のまあ規約分数表記であるというものです。証明の方は時間の都合であの省略しますが、あの証明はテキストの方にありますので、まあ興味のある人はあの確認しておいてください。え、それではあの先ほど冒頭で紹介しました例題四点八十四にえ戻ります。で、ここではその循環小数としてまあ零点二八五七一四という循環節で与えられた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 この場合はあの k は2になりますので、ま k は2というふうに置きます。でとここまででま k が2と置きましたので n にはその10の形状すなわちここは10の2乗を代入します。えと100は代入されます。それからあと b プライムは n かける b のまフロア関数の値ですけれども、えこれはえと100かける 0.285714 の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 それからもう一つの計算としまして有利数数ののの循環小数表記からの復元の計算を扱いました、えー、と次回のこの授業では中国常用三法の応用としましてもちろん三法という一連のアルゴリズムを紹介しましてその具体的な計算として次回はその行列積の方計算という計算を扱います。